みなさんこんにちは、えー、モンスタ ー, ーハンターワールドプロデューサーのつゆもとです。今日はですね、あのロンドンで行われているコミュニティーイベントこちらの方に来ているんですけど、今日ですね皆さんでプレイしていただいているのは。 えー、モンスターアンターワールドのメインモンスターネルギガンテをプレイしてもらってますでですね実はですねこのネルギガンテを皆さんプレイしてるんですけど皆さんあのこれをご覧の皆さんにもプレイしてもらう機会機会っていうのがありますそれがですね第3回目のベータテストこちらの方でネルギガンテ遊んでいただけますもちろんですねモンスターンターワールドのですねメインモンスターなのでものすごく手強いモンスターで、えー、しかもですね今回ベータテストでは 15分という制限時間になってますのでものすごくシビアな設定にさせていただいておりますがこちらの方はですねベータテストならではの設定にさせていただきましておりまして製品版とはまた違うような難易度設定で皆さんにプレイしていただきますこの手応えあるネルギーガンテぜひこの第3回のベータテスト中に皆さん討伐していただけたらと思いますというわけで皆さん いよいよ「モンスターハンターワールド」の発売日が迫ってまいりました前々から言ってます通りに「モンスターハンターワールド」今回ワールドワイドでのマッチングも可能になってますので発売したらですね僕ももちろん皆さんがプレイスしているところに入っていくことができます日本からぜひ一緒にプレイしましょうそしてですね発売後の無料アップデートこちらの方も何回か考えていますので第1弾の方も発表されております年の春に あのイビル女王が目玉で追加されるアップデートも企画しておりますので皆さんぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらと思いますそれでは皆さんいい狩りを「ー・ザ・ー